日常演舞の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演舞開演はい今日撮影してるのは2月の5日なんですけどもうまたスプラトゥーン3でフェスが始まりますということが告知されました<笑>というわけで今回のお題はうんチョコレートバレンタインにちなんだチョコレートといえば ミルク、ビター、ホワイトさーて自分は何チームに参加しようかなーと思っているのですがそれよりも前回土曜験担ぎをしたいと思いますというわけでこちらダースのホワイトとミルクそしてちょっとビターっていうチョコレートが探したらなかったのでカカオが多いカカオの明治カカオ効果 チョコレート効果カカオ 72%、まあ、カカオが強ければビターになるという安易な発想ですけどでや少しどれが一番好きかなというのを食べ比べてみたいと思いまーすうーんとそれではまずこちら最初はシンプルイズザベストダースミルクからいきたいと思いますねうーんとはい開けて 子供の頃から結構食べてるダースなんですけど改めて食べるとどうなんだろうちょっとうまく出せない落とすのビビってるのかなはいはい中はこのようにシンプルで小さめなチョコレートが12個名前の通りに入ってますではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします<笑>どの味が 一番好みそして今度のフェスで選んでくれる味になると思うのあなたはうん<咳>そうですねいや ス, スタンダードでシンプルな甘さもいいのですし<咳>このビターな苦みというのも捨てがたいだけど このだからとん悩むな悩んで悩んでだけど最後にですが結論を出さなきゃいけない選ぶってほんの難しいですねと思いながら最終的に選んだのはん決めましたこの後紹介しますねであそれぞれの味についてですけどやっぱりいやシンプルなのはそのまま想像できる味です苦いのはうわ きっとくるけど健康に良さそうそしてホワイトは一番まろやかで優しく包んでくれますごちそうさまでした最初に食べたダースミルクはやはりシンプルなチョコレートでほんのり甘いだけどミルクがそこまで強くな食べやすい味ですが逆に言うともう少し押しが弱いなと思えるような部分もあります で、次に食べたこちらのカカオ 72% チョコレート効果はやはりカカオが強いので苦みがありうんー自分は好きですけど好みが分かれるかなと思いましたで最後に食べたこちらのダースホワイトやはり通常のミルクよりもまろやかでミルクのある牛乳の味が強く優しい甘さに包まれたい時にぴったりですねなので 今回はこちらの優しい甘さで作ってくれた白いダースが一番美味しかったので代表として5点とさせていただきますはいそれでは元旦の仏見るなりこの春はいや春じゃないでしょうまご視聴ありがとうございましたスプラのフェスも気合い入れていきますよあなたも参戦しますか